し っ, りりしっかりやりますよ。ここで。ていうか、分かってる何所が？どういうことですか？さっきえ、どういうことですか？すか<笑>えー、<笑>何を期待してるんですか？いや期待してないよ何も。俺らもどうなるのか分かんない。はい。じゃまずはですね、うん。トップバッターの小林さん以外は、うん、アイマスクをしてください。はい。はい。はい、これちょっと。はい、下ください。もうやっちゃっていいよ。もう下っはい。ながら、見ないで。はい。は はい、しました。あいわず取れないようにして。耳かかりますかちゃんと、はい。はい。そうそうそうそう。はい。もう不安でしょちょっと怖。怖いです。それがいいのよ。あの指示出しますから。セーラの方から指示出しますから。<笑>はい。いいですか。じゃあまずさん。見えてないですね。うん、はい。それでは、うん、まず最初のお題はこちらのグラビアポーズです。はい。うん、いおお、はい。この子あの子ですね。この子は。<笑>この子あの子ですね。は、う、い、ん。 あの子やこれを、はい、じゃあ小林さんにやってもらって、はいはい、れそれを触って連後してるくわけやねまず、はいはいえーえー、小林さんそのポーズを一回ださ い,、はいはいはい、いよくやるポーズします私が 静かあの皆さん静かにしまち い, いいですか、ことで分かっていくやつじゃないから、触るやつだから。ねで は, ーいはい、よー では、一応からはい。 キ ー, プしてはい、キープしてくださいではアアアイイイマママスススクククをがれますけど目はめてく皆さん見てください。せーのは は, はい目は 西岡あのケツ近辺されてちょっと閉じゃ、ねねねね、お前ちょっとどうされた胸しか触ってないじゃないですかすって<笑>胸触ったあげくあの形だと西岡な い, いい仕事するんじゃないかどこうだったんだ感じ 続<笑><あー><笑>いて皆さん、い は, っさいさあさあは い, い, て,、はい、ーーい て, 入てきてください。 はいあれ今回は成功パターン見せてもらっていい、はいま、ず目あ で, かでありますかああ 頑張って っ, 頑張っててみんんなこ、あのー、こ れ, れ, い に, あ れ, あ れ, れいに揃たらららすすごいいいいよあありますかかアイマスクじじゃゃあすかあち、あのー、でうしししままょお題を皆さかとりあえず正解を発表しましょう。 まずは、えー、こ, このポーズをとっていただきたいと思います、えー、あー、えー、何これ、えーえーまあ、これもね、これも、ね、こあるよグラビアアイドルがえー、どんなこれあんましない何、ま、これしないし<笑>何何これ何だろこれじゃあ特別な感じなのだこいつオリジナルかオリジナルあんましないポーズだろこれあんましないポーズだろこれ私は迷んないねインラビケみたいな じゃあ wheels, お願いしますな、さーーっ い, いよ、ええあ あポーズ取ってく<笑><笑>ださい。<笑> もっと触っ て, もっとってそうそうもっと ここでですは惜しいね。 じゃここれ自分ですどうあ締めてください。 以上で何ですかタイトルミも2位触って伝言ゲームししたたりまは<笑><ー>い<笑>よ<ー>い大<笑>回ガキの使いあらへんで月々チキチキ奇跡の魔術師松本とし水中大脱出水中大キシシー場<笑>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 痛 い, 痛い絶対痛いわはい次行こうはいこれあかんこれあかん痛っ痛っ痛い痛い痛い痛いよーっ大体ガキの使いやらへんでチキチ キ, キハギマ男の勲章だにこごだなかがりにゲットたい違う<笑>うわ<ー><笑>いう怖っ怖っ怖っ怖 さあ見てくださいや い, たーいや 今のとこ 100% してるやん<笑><笑> やそうやったもん大丈夫だよちここゃんと足ここ乗せてみんないや ー, ーこっい怖いわこっち怖いわゴッツ怖い、はい、こっち怖い、はい、ちょっと待ってはい続いてのタイトルはこちらはい行くよはいよーい<笑>第一回何を使いやらへんでチキチ キ, キ山崎